どうも、えー、今年の6月の上旬あたりにツイッターをなをか言われもない理由で永久凍結をされてあの少々喋る機会を失っている、えー、と, とあるとこにいる桐山城太郎です。えーまあ、今回 まあ、いろいろ、言及したいことがあるんですけど、まあ、ちょっと、今週あたり、なんか、その、元モームスで、あの、プッチモニーの、なんか、メンバーの一人であった。で、なんか、OFR48 っていう、なんか、グループ、なんか、スー、スーパー戦闘アイドル、あ、なんか、 純烈より前にやったようなやつですね。純、ま、烈、あの方が前なのかな。まあ、それそれより前になんか注目を浴びた存在としてあったそのやつのなんかグループですけどなんか AKB をもじったような。まあそれでそのメンバーであったその市井沙也さんがなんか 立憲民主党からなんか出馬をしたことについて、まあ、私の方から見解を述べさせていただきたいと思います。のあのすまあ、その今回 の, その出馬につきまして、まあ、人一人が考えることとしては、あまりそのなんか安いものなのかもしれません。 まあ、今回の一件でいろいろあのあハロープロオタクっていうのがそのいるじゃないですかその、そういうのからの支持っていうのはまあ全く期待できないと思うんですけどそういう点でなんか争いが起きたっていうのを考えるとなんかいろいろ面倒くさいことになりそうだなっていうふうに感じました。 それでも僕は、まあ、とりあえず、それで出てくれたことに、まあ、歓迎の意を表明したいと思います、歓迎の意思を。まあそのまあ、立憲民主党以前に、まあ、モームス自体がその政治とのなんか関わりをなんかしているっていうのは、まあ、大体ありましたけれども。 なんか2005年 の, その自民党その小泉政権時代に何でしたっけ飯田かおりとああまあそのなんか高さんはジョンソンって呼ぶだろうですけど あ, のあと矢口真あたりでしたっけその2人ぐらいがなんか自民党の候補をその資格候補を応援するには。 っってていううのをやってたそうですが、まあ、もちろん落選したわけですしちょっとなんかよく分かんなかったですねそれについてはだからちょっとその後まあ市井さんがその元アイドルのタレントとして出馬をしたのはまあ最もその中で勇気がある行動だったと思います 比例区からでしょうけど、まあ、僕は、あの、そういう方が出てくるのはとても素晴らしいことだと思いますし、そういう社会のことを理解している人間だと僕は信じています。前のその今井絵理子議員の件は、本当にあれは、なんか沖縄の 沖縄出身っていうことをなんかアピールされてたにもかかわらず沖縄のことを知らなかったあまりよく知らなかったっていう点でなんか叩かれてましたね本当にまあでも今回のその一井さんに関しては僕はそのようなことはないと信じていますだからまあだから批判なさる人のほとんどは とりあえず立憲民主党が気に食わない、令和新選組が気に食わないって言ってる、分別のない人間だと思ってます。まあ、あともう一つ。今回、令和新選組が、その、2人、3人と、その候補者を、なんか明らかにしていたそうですけど、 この人たちがかどこの選挙区から出るのかわからないのででも、なんかれいわ選組や立憲民主党にちょっとなんか批判の声を述べたっていうところもあってちょっと自分が総理になるっていう野心を自分一人でなんかそういうの回していこうっていうのが感じられるのでちょっと小沢一郎らしいことが考えられるので。 支持してませんだからそういうことを考えると、令和新選組じゃなくて、立憲民主党がしっかり単独で頑張っていただかないとっていうところがあります。いやそういういことで こんなのこんな僕でもわかる愛してるの言葉も出てるそれも出て自前に遅れりその時何を捨てたのその時僕の怖いの